Thank you. 次は空港第二ビル、成田第二、第三ターミナル空港第二ビル、成田第二、第三ターミナルに停車します空港第二ビル、成田第二、第三ターミナルの次は終点、成田空港成田第一ターミナル成田空港成田第一ターミナルです。The next stop is... Kuko Daimidin, the station for Narita Airport Terminal 2 and 3. The stop after Kuko Daimidin, the station for Narita Airport Terminal 2 and 3 will be Narita Kuko, the station for Narita Airport Terminal 1, the last stop of this train. Thank you.